丸パンはこんな感じで食パンは1枚1枚がこんぐらいの薄さですが8枚入りになっていますねうん8枚入りだとちょっと厚さ物足りないかももっと種類あったらいいでこの中のの 半分はトーストして半分はそのままでいただきたいと思いますなのでちょっとトーストしてきますね少しお待ちをあトーストを焼いている間に通常版から食べていきましょうまずはこちら丸いパンの方から食べていきますおっと手に持つ食感がかなり弾力ありますねしこれもう米粉におなのかなではいただきます 一つ訂正しておきます丸パンは電子レンジの解凍を推奨してありました自分は自然解凍をやってパサつかなかったんですが自然解凍だとパサつく原因になるらしいのでご注意を次は食パンですあちなみにマーマレードも用意してます<笑>あいただきます 丸パンは弾力があって食パンはふんわりしてる米粉でも遜色ない美味しさですねまあ米粉が劣ってるってわけではありませんよはいトーストしていたパンが焼き上がりましたいい色ですねょてい で, すでは素振り落して台無しになる前にいただきます トーストすると香ばしさが加わってまたいいですねマーマレードの甘酸っぱさのともよく合います本当に美味しいこちらの食パンの方はこちらは割とあっさりとした感じです、ねえー、口の中でサクサクっとトーストした場合ふわそのままの場合はふわっとした食感が広がってきます、ね、ただ8倍になるのでちょっと個人としては厚さが物足りないかなと思って、うん どちかというと自分は分厚い方が好きなんですよねなのでそうした種類ももうちょっとあった方がいいのかなとも思いましたなのでパンとしては美味しいのですがもっとバリエーションが欲しいということでこちらもこちらの点数とさせていただきますというわけで、ね、お米で作った食パンとっても美味しかったお米で作ったというわけですお米で作ったパンとっても美味しかったです食パンだけじゃなかったですお米はパンの中る本当は肺炎肺炎と言いますかそんな感じですね これで、小麦アレルギーのためも食べられるパンとというこです。販売されているてことで、すが、ぜひその願いが届くるように。祈ってそれではビールミカルーブル美術館のみばかり。ルーブル美術館でビールのみたくてどうするんでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画をたくさんしていただけると嬉しいです。全部ヘイエッ